皆さんこんにちは。ホジラ写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。左手デバイスって皆さんご存知ですかね通常はこのマウスとキーボード、えー、この2つを使っていろいろな作業をしますよね。仕事のメインとしては写真の編集、画像処理とか、あとは動画編集っていうのをメインで使っているんですけども、マウスはこう右手でこう操作するじゃないですか。でも、たまにこうマウスでやりながらこう、 両手でこういうい風にやったりとかしますよねで左手は基本キーボードに置いてるわけですけどもあのこうキーボードのキーを見ながらこう操作するっていうこともあると思うんですよで左手デバイスというのはこのキーボードで左手でこうキーボードを割り当てているものを別のもので操作しましょうとそれが、えー、今回です、ね、紹介するこのツアーボックスっていうものですねでこれ使うとマウスとツアーボックスであらかた えー、とキーボードがなくても編集とか作業ができるようになるっていう結構画期的なツールでキーボードで例えばコントロール C でコピーコントロール V でペーストとかあるじゃないですかそういうのをこれに記憶させておくことでこれをボタンを押した時にコピーとかペーストとかできるようになるっていう、えー、ツールなんですねでこれねあの前から私気になってたんですけど使ってみると予想以上にいいもんだったはいなんで今日はこれを紹介したいと思いますじゃあいってみましょう はい、それでは今こちらにツアーボックスがございます。まあ、いろんなこのボタンがあってですね、それぞれのボタンだとか、あとダブルクリックとか、何かと何かを一緒に押すとかっていうことで、いろいろな、えー、ことを割り当てられます。で、便利なのがね、あのショートカットっていうのはこれに記憶させられるのが一番便利かなと思ってて、 私ねこれ動画編集で使うのがメインなんですけどプレミアっていうソフトとダヴィンチっていうソフトを使ってるんですよでそれぞれやっぱり割り当てられてるショートカットっていうのは違ってでソフトごとに、えー、そのショートカットを覚えなきゃいけなかったりとかショートカットを統一するようにです、ね、どっちかのソフトをどっちかにこう合わせるみたいなことをやったりとかっていうふうにしてたんですね そんな中でこのプレミアもダヴィンチもこのツアーボックスで一緒の作業ができるっていう風にやっていくとこれをね一緒に携帯して持っていけば家の中でプレミア使おうが外でダヴィンチを使おうが同じ操作でずっと作業することができるっていうものですで2台パソコン登録できますこれ裏側がですね電池炭酸電池2本入るんですよこうやって炭酸電池2本入りますで Bluetooth 接続がね結構早い 電池の持ちもですねすぐそんな簡単になくなるようなもんじゃなくてしばらく持つみたいなんですよねこの商品に関してはいろんな人がもうレビューをしてるのでまあ自分が細かいこと言う必要はないかなと思ってるんですけど実際に作業復帰をここから見せたいと思うんですねこれキーボードでやっていることをこっちに割り当ててるっていうところに関してはまあそれだったら自分はキーボードでいいよって思う人多分いると思うんですけどあのねこれねすごいのは マクロって機能があってそれがね結構いいなってつい最近気づいたんですよはいだからそこをね、えー、ご紹介したいと思いますえパソコン画面が表示されてますえ私のパソコンちょっとパソコンとていうかモニターがちょっと横長モニターなのでアスペクト比がちょっとおかしいんですけどそこはご了承くださいで今これ動画編集をしている、えー、感じの画面ですね ではい、あの、ちょっとこれ、ね、皆さんこんにちは。ホジドライ写真家、タイムラプスクリエイター、成沢秀征です。ごゴリごリのチャンネル、久しぶりに更新させていただきます。えっ、ー、とですね、まず、えー、この間あの、アメリカの、アメリカ民の Vlog がやっ、こんな感じの動画です。で、これを、要は、そのうーとかあーとか言ってたりとか、なんか変な間、ま、とかがあったら、そういうのをカットしていくわけですよね。で、 えー、と、これもえー、と、これ最初こういう感じなんですよカメラをこうちゃんと撮れてるべなみたいなのを確認するところからスタートしてはい行きますよみたいな皆さんこんにちは、うん、ジ写真これね、サブチャンネルの動画なんですけどふだ普段はどうやってるかというとこっから前はいらねえなー皆さんこんにちは星空写真家タイムラフスクリエイター成沢秀行ですごにょごにょチャンネル久しぶりに更新させていただきますえーとですね この8ですねからいらねえなみたいなね、えー、まずえこの間あのアメリカのアメリカ民の Vlog がやっと終わりました、うんはい、みたいなまあこういう感じで簡単に説明するとやっていくんですよでえー、とこれをツアーボックスに置き換えてみましょう今メインで使ったのはですねここから前を全部削除するってやつとあとそのカットですね カットして選択して削除するみたいな、まあそういうのをやってったんですよね。はい、じゃあ同じ作業やってみますね。ねまずはここいらねえぞと。みなさん、こんにちは。星空写真家、タイムラフスクリエイターのリサです。ごにょごにょチャンネル、久しぶりに更新させていただきます。うん、ここもいらねーなーえな、ね。まず。 えこの間あの、うん、アメリカの今ちょっとだけやりましたけどこんな感じで違い分かりますかね違いっていうのは私これ一切見てないはずなんですよこっち 見, せ見てないはずですでキーボードを操作した時はどこのボタンがどのキーかなって見てたはずなんですよでそういうのがなくても完全にブラインドタッチでいけるだからマウスとこのツアーボックスだけで操作が完結してたっていうのは今の作業ですこれこれねあのモニターに超えて集中できるっていうだけで 終わりました結構違うんですよ。はい、こ, てあこの下にです、ね、ツアーボックスコンソールっていう画面があるんですけど、ここにいろいろショートカットを登録できるようになってます。例えばこのボタンを押すと、はい、これ今、通るっていう名前のボタンみたいなんですけど、ここにオルトが割り当てられてますよとか、えー、ここを押すと再生停止になってますよとか、あとこう押すと、えー、サイドプラスここでコピー、こっちはペーストですよとか。 こういうのがね、見れるんですよ。このショートカットどうだったっけじゃないんですよね。このボタンを押すと何のショートカットだったっけみたいな感じで、こう自分の好きな操作に合わせてこうやっていけるというのが、あの初心者の人にはいいと思いました。うん。で、えっ、ー、と、今このプレミア開いてって、ここにあの、いろいろこう、プリセットリストっていうのがあります。上の4つがね、あの最初から登録されてて、下のやつは私作ってたやつですね。 えー、プレミアエディット。これプレミア開いてるからこれ自動的に選択されてます。で、ダヴィンチ開くと、ほら、今ダヴィンチに切り替わったでしょっていう感じで、プレミアエディットでプレミアっていうふうにこういうふうに登録しておくと、ソフトを、連携されたソフトを開いた時点でこれが立ち上がるようになるんですね。で、えっ、ー、と、私はですね、このプレミアエディットとダヴィンチリゾルムで登録した、あの、このそれぞれのやつを、 えー、プリセットエクスポートっていうのができるのでそれをエクスポートして Mac で読み込んで同じ作業ができるようにしちゃいましただからこいつを持っていけば外に持ってった時にキーボードのサイズとかやっぱ変わるじゃんそういうのが変わっても全然作業ができるっていうことで結構快適になりましたでなんかこれあの細かいんですけど適度な重さがあってこすごいしっかりしてるんですよねあの動かない 軽すぎてこう動くとかそういうストレスもなくてですねなんかなかなか操作性はいいなというふうに思いましたそのマクロ機能を説明する前に例えばあのこういう演出あじゃないですかあの私がこうワイプで解説してるみたいなやつこれねえ結構設定めんどくさいんですよなんですけどこのツアーボックスを使うとこれが一瞬で終わる。 でまずこれどうやって作ってるかちょっとお見せしましょうかはい下にタイムラプスがあってその上にこうワイプで自分の顔を載せたいという時に、ね、やることがですねはいじゃあちょっと作業普通にやったらどうなるかをお見せしますね、えー、まずこの不透明度からマスクを選択しましてでこのマスクで えー、ここからちょっとマスク境界ぼかしゼロにしてこの境界線のぼかしですねちょっとぼやっとしてるんですけどそれをなくしてえーとカラーマットから白いマットにを選択してこれを下に入れます、はい、そしてえ不透明度をこのカラーマットにコピーをして でマスクの拡張っていうところをこう動かすとこれ白い縁取りができるんですね。でこれをネストって1個にまとめたらサイズをこう一緒に動かすことができるようになるのでこんな感じで出来上がりですね。でこれではい。 今どのぐらい時間かかりましたかね、これ作るの。このツアーボックスを使ってやってみようと思います。もう私割り当てちゃってるんですけど、マクロっていうのは、まあ、つまりですね、いろんな作業を登録しておくことで、このボタン1個を押しただけで、その作業を一瞬にしてやってくれるっていう作業なんですよ。で、これちょっと広めに取った方がいいんでね。はい。じゃこれでいきます。で私、ここに割り当て て, てます。まず、えー、ここを押して左ですね。 押すすんですけど今右側がこう切り替わりましたねここはねワイプ1ワイプ2ワイプ3上がネームになってますはいでワイプ1をこれで押すとはい何か起こりましたねあ切り抜かれてるんですよそして左下にカラーマットができてますはいでここで私はですねマスクを選択してサイズの調整をします、まあ、このサイズの調整っていうのは動画によって変わってきますから はい。で、そしてカラーマットを下にこう差し込みます。で、ここまでやったら、これやったら今度はワイプ2を押します。そうすると、おぉ、見ました。すごくないですかこれ。すごくないですかで、あとはこれをタイムラプスを下に差し込めばいいんですよ。で、これでネストして、サイズをね、こう調整すれば OK と。すごいでしょ 今のやつがもう一瞬でできちゃうっていうことなんですねちょっともう一回お見せしましょうかせっかくなんでちょっとこれね私ねあの作った時ね結構うわこれ<笑>すげえなって思ったんですよねだからねちょっとねドヤ顔したいっていうのもあってですねはいもう一回いきますよじゃあもう一回いきますはいえーとあからまった気にしてねはい 左押してワイプ。はい。これで、木抜かれてカラーマットができてますという状況ですね。でこれで、えー、サイズだけ、私の顔のサイズだけ合わせに行きます。なんか変な顔してますけど。はい。こういうふうにやってで、決めたら今度はワイプに押すと。はい。できました。でこれで、ね、ネストして、 まあ、適当なサイズにし て, ちゃってやっよく使うやつをこうマクロ組んでおくことで非常にですねまめちゃめちゃ作業が時短できるんですねあとよくやるのは必ずやる作業っていうのが名前ですよね成沢宏之ですって出す時にえ使うのがこっち右側にエッセンシャルエッセンシャルグラフィックスっていうのがあってですねこれをこう持ってくるんですけど で こ, れもですね、ここ選択したら、ここにこうやって名前入れなきゃいけないんですよ。ここに、本当は、ひろゆきなりさわって入れて、で、この下に、アストロフォトグラファータイムラプスクリエイターみたいな感じ入力するんですよ。で、こう作業、こっち大きさを合わせていくっていう作業を、 するんですねでもこれまあ毎回毎回やる作業なんで別にそんな今のもな30秒も多分かかってないと思うんですけどただ今のもね時短できたらいいじゃないですかだからこう押して上のこのネイムって今十字キー出てますけどこれ押すとはいもう切り替わりますという感じですねでこのマクロはどうやって設定するのかというとこのツーアーボックスメニューの中で何か えっ、ー、と、どっかをこう、例えば、まあダブルクリックでここにしましょうか。さっきシフトって入れたここに。はい。で、ここにですね、マクロ設定っていうのがあるんですね。これ、いろいろまだ私も使いこなしてないところなんですけど、これ何かというと、ちょっとやってみましょうか。あの、このワイプさってまだ何も入ってないんですよね。アクションってプラスすると、この、えっ、ー、と、いろいろな動きを操作できるんですね。例えば、今のその名前を入力するっていうことを、えー、 やってみたとすると、はい、これで例えばえカーソルの動きってありますよね。さっきやったのは、まあ、この名前を出すそのテンプレートを貼り付けるところもやったら、カーソルの動きっていうので、マウス左ボタンとかあるんですよね。まあ、いろいろなマウスの動きをこれ登録するんですけど、これで実行位置っていうのがあるんで、これクリックして、ここで左クリックしてくださいっていうことでいいんですね。で、ここでツアーボックスを のボタン何でもいいんで、ポチッと押すと、ここが登録されましたと。はい。で、ここで OK して、次にですね、遅延っていうのを入れておくといいです。まあ、これパソコンの処理能力が追いつかないかどうなのか分かんないんですけど、ちょっと 長, 長め200ミリセカンドにしてみましょうか。で、これにしておくと、要はその、1個1個の作業をちょっと間を置いてやってくれるということですね。はい。で、次、アクションで、えー、っと、テキストで、 えー、マーマレードボーやって言いましょうか。で、今このワイプ3っていうのが、あのマーマレードボーやって入力するっていうのが、これ登録されました。えっ、ー、と、このサイドを使って、このワイプ3のところに、これを入れてます。あのマーマレードボーヤですね。のアクションを今登録します。はい、押しましたで。そうすると、はい、マーマレードボーヤになりましたね。 <笑>まな<笑>ここで止まってるじゃないですか。で、もうワンクリックしたら変わるわけですけども、もうワンクリックってのもあのー、やっておくといいってことじゃないですかね。ワイプさん、アクションで、えーと、カーソルの動きで、全然関係ないところ、こういうところ、全然関係ないところをワンクリックしてくださいみたいな感じにしておきましょう。はい。そうすると、 マーマレードボーイになりましたでマウスはここで終わりましたねみたいな感じでできるのがマクロ機能なんですねだこれ私まだまだ今これ構築してるとこなんですけどこういろいろこれをやっていくことでいつもやってる作業とかはほんとこれ終わりやってることでまあ爆速ですよねでパソコンをノートパソコンに変えても MacBook に変えても同じ作業ができるのでめちゃめちゃ時短になるんですよこれ結構すごいですよねこれ結構感動しました でねもう一個結構いいなと思ったのがあのサポートの対応方法っていうんですかね。今これツアーボックスってこう今これ Bluetooth 認識してるんで言ってますけどこれ電源切るとこれ電源切るとこういう画面になるんですよ。ツアーボックスに接続してくださいって。で、ここで右下にお問い合わせってあるんですよね。このお問い合わせして このツアーボックスコンソールフォルダをエクスポートっていうのを押すとあのー、今どういう設定にしてるのかっていうの状況がこれでエクスポート全部できるんですってでこれを問い合わせの時にするとここはこういうふうにした方がいいですよみたいな具体的な 回答が返ってくるんですよだから私なんかうまく連動できなかった時にこれをやってですねすぐなんか中身見てくれてこういうふうにやればいいですよっていうのを教えてくれたのでその勉強する時もね結構便利でしたねまたね返信が結構早いんだじゃあ電源を押したらもうすぐ繋がるでしょこの接続のね速さはとっても魅力ですはいということでツアーボックスのご紹介でございましたまあこれあのまあちょっとね いろんな人が動画出してるんで細かい説明省きましたけども、あのー、YouTube でその使い方動画出してる人いっぱいいるのでそういう人の参考にして使い方学んでいただければなと思います他にも左手デバイスでたくさん出てる中でどうしてこれが私良かったかというとあの使えるソフトがやっぱり制限されているんですよねでダヴィンチとプレミア私使うんですけど ダヴィンチで色合わせとか音量調整とかしたやつを XM ファイルっていうのをエクスポートしてそれをプレミアで取り込んでプレミアからテキスト入力とかあのやっていくん エ, クエフェクトかけたりとかモーションかけたりとかいろいろやっていくんですけどそのダヴィンチとプレミアを両方とも対応できるようになってるのがねこれだけだったんですよまあ他にもあるのかもしれないですけど自分が知る限りダヴィンチに対応してるのがね結構ないんだよねプレミアはあってもあとあの Mac の中に ファイナルカットプロっていうソフトも入ってていざという時はそれ使ってやることもできるんですけどそれにも対応してるんですよいろんなそれ以外にもさいろんなソフトに対応しててまあ私は使ってないんですけど写真の編集とかねえー、ライトルームとかフォトショップでアクション組むとかさよく使うプリセットとかあればこれに入れたりとかマクロ組んだりしちゃえば便利なアイテムなんじゃないかなと思いますそういういろんなソフト対応してるのがね 自分としてはまあこれを選んだきっかけというか、まあ、これに関心を持ったきっかけなのかなというふうに思いますね。皆さんも左手デバイスを使ってですね、作業の効率化、スピードアップを図ってみてはいかがかなと思います。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ。したっけねー。